皆さん、こんにちは。今回ご紹介するデジタルミラーは、フロントが 4K、リアが 2.5K のデジタルミラーご紹介いたします。今回のこのデジタルミラーは、こちら見ていただくように、Wi-Fi が搭載されているデジタルミラーになりますので、携帯で収録動画等も確認できる非常に便利なデジタルミラーになりますので、 興味のある方はぜひ最後までご覧になってみてください。で、まずこちらの m e ン t のドライブレコーダーの機能を見ていきたいと思います。で、こちらファンクションなんですが、見ていただきますとずらっとたくさんのファンクションが並んでおります。で、その中でもこちら解像度なんですが、まあ4、 k す 2.5k ということで、なかなかこのデジタルミラーの中では、こういった組み合わせの解像度が非常に少ない、と少ない状況なんですけれども、まあ、こちらはリアカメラにもかなりこだわっているといった仕様のものになっております。で、その他、こういった 4k, 1080p, 2.5k, 2.5k といった、こういった組み合わせもできるようになっているというのが、一つまず特徴になります。で、こちらの解像度は後ほど、 収録動画をご紹介していきますので、そちらの方をご覧になっていただければと思います。で、もう一つは、こちらの AI コントロール。過去の動画でも AI コントロールのデジタルミラーをご紹介させていただいたんですけれども、今回のこちらの B 面とのドライブレコーダーも、こういった AI コントロールというものがついております。で、こちらを試してみようかと思うんですけれども、例えば、 このように、ここを押していただきますと、音声コントローラーということで出てくるので、例えば、こちら、フロントカメラの切り替え、バックカメラの切り替え、まあ、この辺をお見せしていこうと思います。フロントカメラ、バックカメラ、前後カメラ、まあ、こういった形で、 切切りり替替えができててかつ非常にレススポンスよくくわってくれますバックカメラ。Okay. ま、こんな感じです。かなり感度としては高くなっていて、これはかなり実用性の高い機能、ただ単についてるだけじゃなくて、実用性をしっかりと兼ね備えた機能になっているんではないかなと思います。ここ結構感度としては高いというのが、この B 面とのドライブレコーダーの特徴になってくるかなと思います。 次にこちらの B ントの駐車監視タイムラプス機能についてのご紹介をいたしますでまずエンジンをかけていきたいと思いますでまず設定からご紹介をいたしますと駐車監視タイムラプスとこの2つあります でまずはタイムラプスをオフにした状態で駐車監視自体はオンの状態この状態でまず試してみたいと思いますそうしますとシャットダウンするようになっておりましてスイッチを入れても 電源が切れてる状態ですが、このように衝撃を加えることによって起動するようになりまして、で、今、駐車監視中という画面が出るようになったわけなんですけれども、これによって収録がされるようになっております。で、次にタイムラプスの機能を使ってみたいと思います。その時きは、駐車監視をオフに、とりあえずしておきます。 ETC カードが挿入されていませんこの状態で試してみたいと思います。そうしますと、タイムラプスということで表示されてで、シャットダウンするという状態です。で、このスイッチを押して、ここですね、画面タッチしていただくと、まあ、タイムラプス自体は作動していて、収録はなされていると。高圧ケーブルに 電圧のリミッターがついておりますけれども、その電圧を下回らなければタイムラプスは常に作動しておりまして、駐車監視自体は衝撃が加わったときだけ監視してくれるということなので、電圧自体の影響というのは受けにくいということになっております。駐車監視とタイムラプスをオンにしたらどうなるのかっていうことです。ここをご紹介していこうと思います。この状態でまた エンジンジを止めままます。すすす。そううしますと、タイムラプスのみが作動するようになりますで今タイムラプス作動してるんですけれどもこの状態で振動を与えてあげたとしても駐車監視機能は働かないということになりますので駐車監視とタイムラプス同時に作動するようにはなっておりませんのでそちらの方は注意していただければと思います。 こちらの方は高圧ケーブルもリンク先貼っておりますので、ぜひ駐車監視タイムラプスをも使いたいという方はそちらの方もぜひご覧になっていただければと思います。こちら、4K、リアが 2.5K の解像度を誇るということで、こちらの収録動画を見ていきたいと思います。で、こちらを押していただきますと、収録動画がこのような形で、 出てくるようになります。で、サムネイルもしっかりとこのように、このミラー上でも見ることができますし、先ほど冒頭でもご紹介したんですが、Wi-Fi で端末で見ることも可能になっております。で、こちら、まず。これ今収録しているところの動画になるんですけれども、まあ、フロントがこういった形になっていて、まあ、こちら 4K になっていて、もう明らかに高画質。 高精細に映っているのがよくお分かりいただけるんではないかと思います。で、続きまして、ここを押していただくと、リアの収録動画も見ることが可能です。で、このようにリアに関しては、2.5K ということで、で、今回これは、この車のオーナーの人間に使ってもらったんですけれども、まあ、前回は、 2K 相当のドライブレコーダーだったんですが、今回のドライブレコーダーは非常に画質がいいと、まあいうことを本人も言ってましたので、まあリアはさすがに 2K から 2.5K って、わずかに解像度が変わっているという感じではあるんですが、まあ実際何も知らない人がこう見ると非常にくっきりと高画質で高精細で映っているというのがかなり印象的なようです。まあ、非常に綺麗に映っているというのも、 まあ私自身これ今レビューで見ているんですが、リアビューも画質が良いというのは、このビーメントの大きな特徴になってくるんではないかと思います。次に、暗い場所での収録動画になるんですけれども、4K 相当でのモニタリング画面になるんですけれども、非常に高画質で高精細で、色合いも非常にくっきりとしていて、 おそらくこれ誰が見てもすごく綺麗に映るドライブレコーダーなんだっていうことがわかると思います。そのぐらいフロントのカメラはもう言うことがない。文句のつけようがないぐらい非常に綺麗に映っているというのが特徴になります。で、リアなんですが、リアは少し解像度が落ちるんですけれども、それでも 2.5K ありますので、 やはり 2K 相当のドライブレコーダーと比べるとかなりノイズも少ないですし、くっきり鮮明にミラー上にモニタリングできているので、リアの画質に関しても文句のないレベルになっているんではないかと思います。最後なんですが、こちら Wi-Fi の機能がついておりますので、まあ、Wi-Fi の機能を試してみたいと思います。今こちら Wi-Fi、今オンになってますんで、 この状態でアプリがありますので、そのアプリでアプリにアクセスして Wi-Fi につなげていただけますと収録した動画が携帯上でも見れるようになるということで、それによって収録動画がすぐに確認できるということで、非常に使いやすいドライブレコーダーになっているというのが最後の特徴に なります。はい。ということで、今回はこちらの B 面とのフロント 4K、リア 2.5K のドライブレコーダーのご紹介をいたしましたで。こちらは価格が1万5千円ということで、最近のハイエンドのドライブレコーダーは ADAS 機能がついていたりとか、フレームレートが 60fps と、 もう肉眼で見るのと変わらないぐらいのモニタリングを示してくれるような、そういった高性能なドライブレコーダーというものもあるんですけれども、まあそれに対して、もう価格的にはもう非常に安い価格のドライブレコーダーになっておりまして、まあどちらかというとこうエントリーグレードモデルにはなっています。ですけれども、もう必要十分で初めてこういったドライブレコーダーを 買われる方にとってはもう必要十分な性能を持っていると言ってもいいんではないかと思うぐらい非常に収録動画も綺麗ですし充実した機能も兼ね備わっていますのでお買い得なモデルのドライブレコーダーになっているのではないかと思います。はい。ということでこちらの B 面とこのドライブレコーダーなんですが詳細は概要欄に貼っておりますのでぜひ 興味のある方はそちらの方もチェックしていただけますと幸いに思います。当チャンネルではこういった新しいカー用品のレビューを最近重点的に行っておりますので、新しい情報等をキャッチしたいという方はぜひチャンネル登録の方をしていただけますと幸いに思います。それでは失礼をいたします。